など「ありはしないとわかっている」「あの日の悲しみさえ」「あの日の苦しみさえ」「その全てを あ, あ